皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月13日、今日から魔法の迷宮フィーバーのイベントが始まりました。どれくらいの確率でフィーバーするようになっているのでしょうか。早速乗り込んでみたところ、いきなり峰屋さんがやってきました。 ということは、つまり、メタル迷宮招待券を使ったレベル上げと併用すれば効率がいいのではないかと思いつきました。ただし、割とタイムアタックになりがちなメタル迷宮を周回しているところに、トルネコとか来られても困るという考え方もあります。でも、郵便局に行くタイムロスがあったとしても、ミネアさんから皇帝のタロットカードをもらえば、お釣りが来る気もします。それとは全然関係ないのですが、メタルキングたちに海賊の大砲は効くのか試してみました。